三好海外からの転校生なんてびっくりだよな あ, あ俺も噂の転校生になりたいただの転校生じゃダメかただじゃつまんないじゃんまあ三好はいつでもただだけどな次回第2話「まあ間違っちゃいない」どうぞお楽しみに